アクセス数を千、千にしたいんだって一生懸命やってますよ。でも伸びてますよね、チャンネル。あ、うん、毎日のように<笑>そう。すごいな。<笑>一生懸命やってますんで、一つよろしくお願いします。<笑>始めますか、作業は。はい。やってます。やってますか。 うちでは7月の15日ごろ芽切りという作業があるんですけど、はい、それはろう芽がこれが伸びてきてある程度伸びてきて、うん、7月のたい15日目安にして芽切りっていう作業をするんですよ。 枝の強弱ですか、はいはいはい。それを整えていく一つの作業なんですね。ああ、いわゆる上の方は葉をたくさん取って、はい、下の方を多めに残してみたいなこと。そうですね。それもありますけどね。はいはいはい、あまりその上の方がどうこうとかあまり僕の場合は関係なく。なるほど。えーあ、商品だからか。はい。といことで今やってる作業っていうのは葉の数をい一定にしてるんですね。大体約三枚、三枚。一組これ一組にして。 これを3つぐらいずつ残すと1つの目から3 つ,、はい、3つこういうのを見るとわかると思うんですけど3つぐらい3枚ですねそれにかつこの元にも付加したいためにこうやって残してありますこの部分はい。これを、ね、残しておかないとこの木はやがてどんどん 芽切りをしていくと、だんだんだんだんこう伸びてくるんです。そうですね、伸びてきて、芽切りを繰り返すだけですと、元に。滅亡がなくなってしまって、追い込むというさ、うん、作業が大きくなった場合の。できなくなっちゃうんですなるほど。目が拭かなくなっちゃうんです。うんそんなもんで、こうやっていくらか残しておくんです。これ落ちるまで取っとくんです。葉の木の作業なんだけど、普通は先だけ切りこう取らないんですけど、うん、中にもう一つ踏み込んで。 中に芽を残しておく。ね、<笑>これを残しておく。それ新芽ですよね。今あるのってこれ、ごめんなさい新芽ですかみんな。うん。これこっから先が今年の芽です。はい、これこれは去年の芽ですね。去年の芽。はい。去年の芽をいくらか残しておくんすね。なるほど。木を作るにはどっかで 追い込みという作業をしなないいいと、どどどどんどんどんんどん大きくなっちゃううですね。追い込みというのは枝を小さく詰めるわけですね、はいはいはい、その時にこういうのが役に立って目つぼが引き抜かないで残しておくことによってそこに滅亡が残ってくるんですよ残ってくるということは追い込みかけた時にそこから不定面が出る可能性があるわけです、うん、そのためにここに残しておくんですなるほど わ<笑>かるじゃな<笑>難しい<笑>ちょっと整理していいですかはい今日やる作業はまあ歯抜きですよね、はい、でこの時期にやることなんですか歯抜きは12月から2月ぐらいの間にやります<笑>で新芽が出てくるじゃないですか、はい、その出てきた新芽の葉を抜く がここれです、ね、がこれですす。ね、うん。作業と、うん、ということですはい、はい、<笑>で葉の量を減らすことによってそのだから樹勢をとど整えるとい、はい、木の木の枝の力を整えてう大体同じような栄養バランスにするわけですねあなるほど、はい、だから例えば上の方ばっかりに栄養がいかないように、はい、そうです全体的にまんべんなく栄養がいくようにするための作業が葉抜き。 それと同時に奥の方は取らないで2つずつぐらい残していくる奥の葉っていうのはこの懐の葉懐に残った葉 も, も残していくと残してくるこれはあのー、仕事をするのに、はい、あすごく大変なその葉があることによって針金かけも難しくなるしすごく大変なことなんだけ ど, どだけどそれを残しておかないとどんどん木は樹角が上がってくるわけですよ、はい上がってきて ボディだけはものすごく良くなるけど、枝が間延びしちゃって、うん、ああこの木は使えないな、面白くなくなっちゃったなっていう時期が必ず来るんですなるほど。その時にこういう葉っぱを残しておくと、いいが一段格の上がったいい木ができるんですなるほど。みんなそうなんですよ。雑木も古くなって枝が間延びした時に追い込んで樹核がまた一段階上がってくると。うん そういうことが木を長持ちさせて長くその木が愛されるようになるんです、うん、雑木もだから松博もみんな同じですはい結構ね考えるところがこれはあるんですよねうんこれ抜いていいかなみたいなことですかそうそうそう去年ねこの木はおととしか下の根をあの多く取りすぎちゃったんですよ、はいで あのちょ直根を触ったりなんかすると機嫌が悪くなるんですね。うんうんうん、で一度あの隔離してあのフレームの中で1年間養生したもんですからね、はいはい、だからちょっとこういうところから4個出ちゃってたりなんかするんですよ目が。 さんみたいな作業ですね、うん、結構ね大変なんですねこれ、うん、一度持ち崩した木だから直され大変なんですけど例えばもっとちっちゃい盆栽でクロマツのはいもうこの時期に葉っぱ抜いといた方がいいですか12月から2月ぐらいの間でしたらいつでも大丈夫ですよ2月って言っても初旬ですけどね目、うん、数が少ない木だったらやらなくてもいいとかあるんですか数の少ない木でもやりますよ やります か,、ええ、だから車使うこういう作業があるんで、はい、なかなかあのこの作業を理解できる人はあんまりいいねうん何度やってりゃ分かるんですけどねなんとなくよくやってる人は見えるんですけど<笑><笑>、うん、だからあの僕いつも盆栽教室行ってるじゃないですか大きい木持ってる人は、うん、やっぱり日の当たるとこ当たらないところとか、うん、上の方が元気だったりとか、うん、そのためにやってるんですよ うん、あの木、こ、うん、れなんとなくわかるじゃないですか、うん、上が元気で下が元気ないからとか日、うんうん、当たらないところが元気ないと か,、うん、かこのぐらいのサイズになってくるとちょっとよくわかってなかったんですけどこれもやっぱり意味が、まあ そ, そ, のそういう意味合いも一つにはありますよね、うんうん、それから大きいものですと大体、はい、木の枝の樹勢が大体一定してますよねとある程度繊細なところはあの木の樹勢でカバーできちゃうんですよ 小さいものですとあの人間の手でちゃんと 枝, 枝順とか木の樹勢とか管理していかないとなかなかいい木にはならないそうですね、うん、かっこいいからって買っても、うん、これをやっていかないとどんどん崩れていきますもんねそうだからこれを教えてやらなくちゃいけないんですよ動画を見た人にはぜひやってくださいと、うん、そのために私なんかこう取ってもらってるわけですけど、うん、これは分かんないとねえ 後でみんな崩 し,、ね、崩しちゃったらもったいないですもんね、うん、で, でしょ、はい、だいたいこういう感じ、うん、さっきの状態ですと中には火が入らないし枝もあの均等ではなかったしこうすることによって6月まで火は入るし風通しも良くなるし。うん 6月まであとは何もすることはないですね5月頃になったら肥料をやって、はい、肥料をたくさんやって6月に肥料を切るとかそういうことを言う人いますけど、はいはい、肥料はこの土がいいですから、はい、あの肥料を乳梅でも切らさずに乗っけて大丈夫です6月の作業は芽切りそうですいこういう芽がありますよね、はいはい、これがどんどん伸びてくるんですよ、はい そ、その芽を切るわけですね。うん、そうすると、こういう葉のもとに新しい芽が浮いてくるんですね。わか、ね、りました。はい。これは、キヨさんが来るというので、だいたい芽切りをして、ここが正面になります。これは、葉抜きが終わったっていう。抜き終わったで、こっちの方は一年間、あの養生して、フレームの中で、木を、うん、あの直していた。うんうん こっちはあの、ちょっと角度が違ってたんでね。角度をちょっと変えて。なるほど。まあ、こっちの方が葉も短いし。はい。あれですね。大体この、これが大体普通の状態。うん。あの葉の状態ですね。えっと、養生したから葉が伸びた。そうです。で、去年芽切りをしなかった。芽切りしなかった。樹勢が悪かった。ああ、なるほど。これがあの、長寿が。 ほう、うんはあ、友達が作ったものなんですよ、はあ、長寿梅っていうのは鉢のけ、ねはいはいはい、こけのね種ちゃんにもこう話したんですけど、うんうんうん、僕の友達がね何百って刺したんですよあじゃあいっぱいのが絡み合ってるんですかこれそれを自分で編んだんですよ編<笑>んだんだ<笑>それ で, それであの畑とか大きい鉢に入れて、はいはい、太らして これを癒着させたもんなんです、えー。将来的にどうなるんですか、これは。株立ちっていうか、うん、ある程度座があって、そこからこう枝が分かれてるっていう。昔から、長寿梅が展示会なんかに使われている、そういう経験になってくるんです。ね、はい。ボリューム感がありますよ、ねうん。そうですね。